まもなく一番線に上野東京方面行きがまいります危ないですから黄色い点字ブロックまもなく2番線に池袋新宿方面行きがまいります危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください やがるがいいすがもすご乗車ありがとうございますスナもスナもまますご乗車ありがもすががもすがもすすがもがもすがもすがすがすがす 2番線ドアが閉まります。ご注意ください。